No niin, meillä on uusi peli ja se on Jakutsa pelisarjasta blind-peli. Eli en tiedä tästä juonesta juurikaan mitään muuta kuin että sitä on jonkin verran kehuttu. Ilmeisesti paljon minipelejä. Hypätään sisään ja selvitetään, että mitä tämä pitää sisällään. <tos> <tronen> ja. <tronen> ja mä tön. Mä tön tää on siis yksi uusimmista tää, että jakut sä nolla kronolopeisesti edespäin. <tronen> <笑><笑><笑>この街で喧嘩カをならちゃんと相手を選べ大金持ち歩いてる時は特にな。 さすびが切っちゃって、タクシー捕まんないんだから。いや、だ、もう。いいから、ダクダイ出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから。俺と朝まで。ねえね、ねえ。うん、だってね、行っちゃうんだ。やこつおらへんから、大丈夫。っ待ってよ、これ。 ・おいてめえぶつかっといて何スカとこいてんだよちゃんと謝れっつんだよどけざしろどけざ ど, どうもすみませんでした。 よ、頼んでおいた仕事どう終わりましたちょっと封筒がこのままでいいですかそんなこと気にしないでいい抜き出しだろうが金は金だからね道島組さんは仕事早くて助かるよは い, いこれ約束の一割ご苦労さん どうもでこれは俺からの気持ちねいやそれは鳥藩が常識のこのご時世安い鳥分でやってもらってんだ普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからねでも同年代のガキどもが万殺ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろまっ これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだっとぎありがとうございます<笑>しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな三十<笑>万ポッチしてんのは簡単だが回収した金と商売としてのけじめがつかねえオケセパまあええまあ 俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる今の世の中金の本当の価値がわかってる奴なんてほとんどいやしないその点学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽどわかってる気がするんだけどそうじゃない俺にはわかりませんそうじゃこれでなあうちに来ねえか 兄ちゃん君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げるいい飯腹いっぱい食っていい女を好きなだけ抱けるそれだけじゃない金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできるヤクザは下積みが長い手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだがうん 3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど一度極道になったものは時間を巻き戻せないそれがやくざには誰かを幸せにすることなんてできないですかね<笑>さあね、俺はヤクザになったことねえからわからねえ まあ、気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ、怪我をした。めんどくせ。 私, 私のベルトもそう。 Aikakasarja. Moonpite off. Chapter one. きのこで。 いやいや。今日は飲んで帰りませんか。エリコ、ご家庭をロードするんだ。ハロポヤ、ハーベッド。ほら、早く金貸せって。後で返すっつってんだろうね。え？困ります。勘弁してください。ごちゃごちゃうるせえんだよ。いいからさっさと出せ。 誰か助けてああ、いらザおかゃんらわ。何だよ。何だよ。何だよ。んだよ。何だよ。何だよ。何だよ。何だい何だよ。何だよ。何だよ。何だよ。何だよ。何だよ。何だよ。何だ どうせ下っ端だろお前らこの街に来るのは初めてかえ立ったらなんだよここはうちの組の島なんだな神室町を歩き慣れている連中ならこの辺りで馬鹿はしねえなんだとヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞほら t h、uh. a n We <laughs> Hei. Sipä se obot... Obot on viedä. Okei, se punaiselma、ja、raket. it. g ああだかてえもないんだ 相変わらず容赦ねえな錦おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ逆 だ, だおめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか暇つぶしに喧嘩っておとなしくヘルスにでも行けってろガキじゃある名人 で相変わらず硬いねまあいいやとりあえず飲みに行こうぜ久々にオールで付き合えような あ, あ, あのあありがとうございました<笑>はっいやえっと こ, このたはどうも。 い<音楽>、yeah, しかしよ お前も様になってきたよなもう一発のヤクザだ今日の取り立てももう済ませたんだろまあなこれで風間のおやっさんも少し安心するか<笑>さあなアイニコールの取り柄は喧嘩の腕くしだけだお前みたいに器用じゃねえからな何言ってんだこんなバカみたいな時代だぜ 楽ししなきゃ損だろう少し頭使い や, 風間のやののまでに俺も少ししはえななならららまずそのみすぼらしいなりから変えてみな お前もたまには五十万のサーツでも着ていいよ。そうすりあいで、誰がもさ。いや、あいかな、ほら、みや。俺は服なんかどうでもいい。<笑>風間のおやつさんだって、いつも地味な服着てんだろう。風間さん、お前な。あの人は組の若頭。堂島組のナンバーツーだぞあー。あのレベルまで行けば、それでも通用するがな。極道商売にある程度、見えが必要なんだよ。 お前が最近車買ったのもその見栄のためかこのこじゃれたライターも俺んだそろそろ返せよ、ね、見栄張りてんならケチケチすんなお前も本当は分かってんだろ人は車のエンブレムと着ている服のブランドそしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞くヤクザは見栄張ってなんぼだぜうん そ ん, なんそんなもんさ肩着の癖してアコキな商売する奴に借りた金で遊びまくるバカこの町の連中に人の内面なんて見抜けやしね奴らにとっちゃ外見がすべてわかったもういいそれより飲みに行くんじゃなかったんだおうおうそうだったなよしたまにはピンク通りにでも行くかあのあたりにいい that we are all I will . Poi t'slan Vaikalla trickieril itemin se automaattisesti seuraja Final Fantasy 7?! 8! Chatto! complain! 一緒にホテル行きましょうおめえこの辺りの店ちゃんと出入りしてるか当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな金ケチって溜め込むのもいいけどこういうご時世だ金は使いようで売買にもなるでその手の情報をつかみには町で遊んでアンテナ張らねえとなこの町でしのぐってのは そういうことさ。可愛 い, い女子大生がよりどりみどりと言われ、ついていったら、ばあばあばっかり。五千ポッキーのはずが、ぼったくられるピステ。そういうのも全部勉強だと思えばいい。今<音声>、ままあまあのは、ね、ものの例えで。って 別に俺が実際に体験したってわけじゃねえ。とにかく、今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しい。いいな。 テキスカイントアップです。 ハウスカペリ。 Oli leikä helpolla. Noo, pitekö olemaan... ...tappelematta. Aivotärähdys K2. Tämä on ihan erilainen ääni kellossa. CP.、No, Hakkaamalla porukkaa saa pisteitä, joita voi vaihtaa temppeleissä siunauksia. Selvä.、What? Kaikkia ei oo ääni nääteltu. Itseensä investointi. Jaha, tutoriaali. Okei,、okay, eli tässä on tämä... ...taitolista. 行くぞ。 たるつとるのばたるつ。たく。相変わらず品のね、町だよな。あかもね、そうめだな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った。欲の塊みたいな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ。このカジョって町は。なんで。不器用なりに一応分かってんじゃねえか。 見直したが錦山くーんよなんだあいつら<笑>現役女子大生ホステスのまどかちゃんとユイちゃんがはねえポケベル鳴らしてるんだから電話してよ今度いつお店来てくれるの 今日後で顔出すよ本当に<笑>なんだよ俺の言うこと疑ってるうん信じたいけどもそんなこと言うなよほらお小遣いだやった信じてるよ パレントやろ、お前は器用なもんだね。ありがとうじゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くんいつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろう、ね。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。んいいか。 組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテないあの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからなそれは何だだから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくとそれだけで小遣いくれるし俺の組での覚えもめでたくなるどうせ極道をやるならどんな手使ってものし上がらなきゃ意味がねえ違うかなるほど そうかもしれないな。さ、あ店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。やっとカメラ入れたま。お前。 この店にはよく来んのか<笑>んこれで二度目だけど飲んだだボトルキープなんかしてるからよえ常連なのかと思ってなちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう店のもんに顔も売れる俺は安く見られるのはごめんなんだな<笑><笑>なるほどお前は偉いよ確かに見えてのを大事にしてる おめえもこの世界でのし上がりたけや少しは見習えよ。ん。つっても、おめえはそういうタイプじゃねえってことが。おら、おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。あなノラポや。 てめえの体張るくらいしか脳がねえい や, いやもしかしたらおめえは今のままでいいのかもなうんおめえが下で頑張って風間のおやさんが出世すりゃおめえにも出世の目が出てくるかもしれないそういうのし上がり方もあるさただ おめえは風間のおやすさんの子じゃない堂島組の組員なんだおやすさんなんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうなそりゃ堂島組の方が格は上だけどさ妖精よおやすさんに考えがあってのことだまあそうだな しやややくやさよしマジメラハラジ話はもうやめだカラオケでもしてパッとサーゴぜなあわかった。今日はとことんつき合うぜ ちなみに、10日間、10日間、シーランがたぜ、オミガンのカラオケと言ったとはよ。 それはお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで嘘<笑>つけその割にはノリノリだったじゃねえか普段から隠れて練習してるんだろう。なあよせよそんなわけねえだ<笑>それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな 締めにラーメンでもいっとくか。ああ、いたってらってた感じだったべり。どうしようねか。また食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか。付き合えよ。天国券でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。行くぞ。 前から思ってたけど、おねいい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな。流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。<笑>そうか。つっても、男のアイドルなんかは、俺も今勉強中だ。したがぶりして何とかやり過ごしてるよ。それ、周りにバレてんじゃねえのかかもんな。 やっぱアイドルっつったら女だ最近はマジで可愛い子が多いぞおおそうなのか あ, あ帰ったらチェックしてみろよ、はい、案外ハマって俺より詳しくなるかもな<笑>さあそのうち俺ら2人8匹でコンサート行ってたりしてお互い想像したくねえ姿だ<笑> 売ってねえじゃんかだかだろうクレーンって言ったろうな大盛りのことのみあってなさけに言うなよそれでも男が昨夜11時頃カムロ町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中ですただいま続報が入りました若い男性の身元が判明したとのことです 遺体で発見された男性は都内在住の会社員栗原太一さん32歳警視庁の調べでは栗 原, 栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ今後関係者から事情を聞く方針ですおんカメロ町で殺したとよくある話だよ、ね、いやお前昨夜の取り立て 相手のこと結構痛めつけたって言ってたよなこちらが栗原さんの死体が発見された現場ですここって俺が取り立てした場所だおいおいお前マジかいや 死ぬまで殴ったわけじゃない、ね、この場所は神室町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にありますビルとビルに囲まれて人目につきにくいかなり歪な空間という印象を受けますが栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことですこいつもうやめてもう 俺が取り立ててたややつだだよんお前本当に間違いいのかっ何取り立てでなしす。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 この不始末につけ込まれちまうってことだどういう意味だお前や俺がおやさんに拾われたってことは同時まくの人間なら誰でも知ってるだからよ俺らの不始末はおやさんの責任にもなっちまう俺がやっちまったことだおやさんは関係ねえ。そうはいかねえよ殺しとなるとことがでかい <音楽>おやさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。同時じまくにわかの三人とかなクソ。そもそも半年前、おやさんがさぞにパクられたのも、その三人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれはおやさんの仕切ってたとば、周到に場所変えてたのにいきなり敵が作くるだろう。ありゃ組の事情に詳しい者さぞにちくったとしか思えねえ。 <タッ>でそれが誰かって言う三<タッ>人の若頭補佐の一人クゼの兄貴だったって噂だ<タッ>クゼの兄貴がおやさんをさずに売ったってことかもちろん証拠があるわけじゃないでもよその件でおやさんが無所に行ってからクゼは偉い勢いづいてる火のないとこになんとやらだ<タッ><タッ>何しろ今組に連絡する時間だろそっか そうだな。分かった。俺はとりあえず、知恵ー貸してくれる人を探してみる。すまねい、うん。バッコ。おったまったもでき